今気持ちいい？ああいいわああめっちゃいい感じ。です<笑>そこ気持ちいいや。うん。<笑><笑>いきなりやる？ああ結構この辺凝ってますね。あーはい、はい。頭痛のある人はねこの辺よくなんですけど、はい。多分編集とかでかな。編集凝りですね。あユーチューバーあるあるです、ね。はい。 すげ<笑>めっっっちゃ並んだ、さっきえなったの、はい、まあ上がねいい感じになると下がないにくいパターンなんですけども。 いい、ね、いッッ、はいもですねたたかと思っ感じゃあ今度は。 お、oh. お <laughs>、oh. oh. oh. <laughs>